皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月6日、ついにこの時がやってまいりました。チームレベルがようやく70になりました。皆さんお疲れ様でした。次のチームレベル上限解放が来るまで、チームクエスト熱をじわじわと高めておいてください。そして、ここで悲しいお知らせです。色を変えられる場所は、鎧の部分と蔵の部分だけです。 毛色は固定ななので変えられません。なんということでしょうとりあえず暫定的にこの色にしましたどんな色がいいかを募集していますので明日にでも違う色に変わっていると思いますそれではしばしの間走っている姿をご覧ください